メソッド定義と this に関する実習を設けていますので、今から説明したいと思います。ここでは Java のメソッド、上下左右に移動するようなメソッドを考えていきたいと思います。オブジェクトに属性 x と属性 y があるとき、x を増やすと右に動く、x を減らすと左に動く。 y が増えると上に動く、y が減ると下に動くというように、ここでは考えてみたいと思います。今からの資料では、このような属性 xi を持つようなオブジェクトを作り、そして右に動くためのメソッド、左に動くためのメソッドを考えていきたいと思います。実習の手順は資料でページ47から50と、 書いてあるところに書いています。メソッド定義及びドットを用いたメソッドへのアクセスについてより深く理解しマスターしてもらいます。プログラムはこのようになっています。ム、えーブというメソッドをまず考えます。これはどれだけ動かすか。動かす量を、えー、xx と yy という変数で考えます。 this.x イコール this.x たす xx により、属性 x オブジェクトの属性 x が増えたり減ったりします。this.y イコール this.y たす yy により、オブジェクトの y 属性、y 属性の値が増えたり減ったりします。このようなメソッドを定義した上で、a.move 10 20というように書きますと、10は xx にセットされ、 20は、YY、にセットされますから、これが実行された時点で x 属性の値は10増えて y 属性の値は20増えますもともと x と y の属性の値を12にセットしておき1020と指定してムーブメソッドを呼び出すとこのように1122という値になるというわけですこれを実行していきたいと思います 今からの実習の見どころは、a.move1020 を実行する直前では、えー、オブジェクト a の値 x は1、y は2というふうになっていますが、move1020 を実行しますと、えー、属性 x の値が11、属性 y の値が22というように変化していきます。今度は、右や左へ動かすためのメソッドです。 右へ動かすときには x の値を増やし、左へ動かすときには x の値を減らすというふうに先ほど説明しました。そこで、右へ動かすメソッドライトでは、変数 a の値を受け取り、movea,0 というようにすることで、右へ動かすということが実現できます。レフトも同じような考え方です。レフト t w,a と書いて、変数 a の値を使い、 今度は、ムーブマイナス A、マイナスをつけました。ムーブマイナス A カンマ0というふうに書くことによって、左へ動かすということが実現できます。この動作確認のために、A.right20 というように書き直して実行してみますと、もともと X の値が1だったのが、20増えて21になる。確かに右に20だけ動いているということが確認できます。後で実演してみたいと思います。 今、右や左へ動かすメソッドを作りましたが、これを参考にして、これを皆さんへの自由な課題とします。興味のある人はぜひチャレンジしてみてください。上や下へ動かすためのメソッドを、メソッドライトとレフト、ここに書いていることを参考に作り、実際に動かして動作確認してください。動作確認の時には、a.right のところを少し書き直して動作確認できると思います。 では、この丸三のところまで実際に試していきたいと思います。JavaTutor を使います。この資料の一つ前の資料でここまで出来上がっていましたので、これをそのまま使っていきたいと思います。えー、まず、move というメソッドを考えていきます。public, void, move, double, xxwythis.x イコール this.x イコール xxthis.y イコール this.y this イコ this ール yy で、このメソッド、えー、やはり、えー、テスト実行してみたいので、えー、このシステムアウトプリント F の行を、えー、削って a.move1020 と書き直して、 これで実行してみたいと思います。ごめんなさい。ちょっと書き間違っていました。ここのところをプラスにしないといけません。ごめんなさい。えー、これで完成なので実行してみたいと思います。Visualize Execution をクリックします。クリック。画面が変わりました。いつもと同じくラストをクリックして実行しています。ラストをクリック。えー、このオブジェクト A の値、1122というふうになっています。期待通りです。 成功しましたファーストをクリックしステップ実行、えー、してみます、えー、この時点ではまだ、えー、x な値が 1y な値が2となり、えー、a.move1020 の実行直前です、えー、では実行してみたいと思います X の値が11、Y の値が22になったということを今見ていただきました。では、もう少し、えー、編集を続けていきたいと思います。今度は、Right と Left という2つのメソッドを追加してみます。Public, Void, ト w, this. a, this.move, a,0 これはメソッドの中で別のメソッドを呼び出すときに this. と書くというパターンですこの move というメソッドはこの right というメソッドが所属するボールクラスのメソッドですので this で呼び出すというように考えていいと思います ファブリック、ボイド、レフト、ダブル、A、this.move-A の0これで実行してみたいと思います。実行の前にこの部分、この部分を書き換えて A のドットライトを20と え、いうように、右に20動くというふうに書き直してみました。これで Visualize Execution をクリックして実行します。画面が変わりました。いつも通りラストをクリックして実行します。今度は X の値が21です。最初1だったのが20増えて21になっていますからうまく動いていそうです。Edit Discord をクリックして、編集をちょっとだけ続けてみたいと思います。この Right のところを Left 左に動くというふうにしてみたいと思います。Visualize Execution をクリック。画面が変わりました。ラストをクリックします。今度はマイナス19になっています。最初1だったのが20減ってマイナス19になっています。うまく動いていそうです。右に動くときには x の値が増え、左に動くときには x の値が減るというわけです。ところで、 上に動かす、下に動かすというときには、y の値が増えたり減ったりするということです。そのためのメソッドを新しく追加し、テスト実行することについては、皆さんへの自由な課題としますので、えー、意欲のある人、挑戦してみたいという人は、失敗を恐れずにチャレンジしてみると良いと思います。 説明は以上です。どうもありがとうございました。